ななんてないそれでもないんだよ。当たり前だと思ってる。金をもらえて俺は当たり前だと思ってるから。俺とやりとりしたきゃ1000円払えって思ってんの。感謝なんてない全くない見つがれたいどんどん相手も欲しい。お金が欲しい俺は。ただそれだけ。友情とか愛情とかない全くない うん、お金が大好き、うん、お金が欲しいんだわ。花火のためにやってるんだわ。あ, あインターネットが生んだ悪魔だよ、俺は、うん。資本主義とインターネットと現代、現代のテクノロジーが生んだ悪魔なんだよ。もう分かれよ。止められないんだよ。分かるか、うん、止められないからもう。悔しいな。悔しいな。 悔しいな、ほんとに。みんな一生懸命働いてるのに、な、パソコンの前で喋ってるだけで、お金がもらえちゃうんだよ。悔しいよな、わかるよ。こんなの間違ってるよ、わかるよ。わかるわかる。俺もそう思う。でもね、もらう側になってみろよ。もらう側に。おい、いっぱい欲しいんだよ、アイテムが。チヤホヤされてんだよ。チヤホヤされて、 な人が何百人お前らあんのかよ、じゃああるのか、お前ら人生で一回でも一番撮ったことあんのかかけっこで一番撮ったことあんのかクラスで一番の美女かクラスで一番の人気者か笑いが撮れたことあるのかなんかで金賞を取ったのか絵が描けるのかプロの漫画家になったのかないだろ俺はない一回もない !100 人、300人、400人。 毎日毎日、さ、何千人も人の関わってくれたことを今までにない一回もないわかるか最後だから、俺にはこれしかないんだよ。俺にはこれしかない